みの日に仕事の電話で起こされたあららもう夜の8時おいでな。 なんでもいいならここでやれ。なんでもいいならここでやれ。なでもいいならここで Dame, dame.